罪は現代の治安維持法です。だから、上庭をさせてはなりません。この共謀罪の中に、組織的威力業務妨害罪、窃盗、傷害、えー、そして組織的強要罪、組織的、まあ、逮捕監禁罪、逮捕監禁罪も入っています。えー、あんな芝居たるか。 というののは、はこれは障害罪の凶暴になりうるわけです。で私はこの共謀罪がさまざまな市民運動やさまざまな市民の活動労働組合運動を本当に叩きつぶして、えー、そして市民の自由な会話も本当に弾圧するものになってしまうと大変危惧を思っています。 共謀罪の中にある組織的威力業務妨害罪や建造物損壊罪はどんな働き方をするでしょうか今沖縄高江辺野古この高江辺野古の本当に最大のリーダーの一人である山城博司さん今も拘束をされています3つ目の非議事実が彼が12月に起訴されたのは威力業務妨害罪です 何か、去年の1月、たくさんの人たちで辺野古のゲート前にブロックを積んだ、それを警察は見ていたし、それはすぐ撤去になるわけです。それが11月に逮捕され、去年の12月、起訴になりました。威力業務妨害罪ということです。 えー、これが威力業務妨害罪だったらそれに関与した人たちも本当にどうなってしまうんでしょうか山城博さん威力業務妨害罪で基礎になっています、えー、座り込み例えば、えー、いろんなところの前での座り込みやいろんな座り込みってありますよねそれがかつて 裁判所で威力業務妨害罪として有罪になった別のケースもありますそうすると市民の中でや例えば原発反対基地反対あるいは高レベル放射性廃棄物の処分場このふるさとにするなみんなで座り込みをして トラックが来ることをやっぱり阻止したい、そういう抵抗運動ですね、非暴力抵抗運動、やろうか、あんなことやろうか、こんなことやろうか、こんなことやろうか、あんなことやろうかとみんなで議論をすること、地域の運動がですね、まさに共謀した、共謀罪の犯罪の凶暴と言われる可能性が十分にある、そう思っています。 そうううななってししまうのではないではいょうか。労働組合が壁にたくさんの、えー、ビラを貼ったこれは最高裁判所で建造物損壊罪と言われたケースがありますとすると組合の中でじゃあたくさんのビラを貼ろうと決めて、えー、みんなでうんうんと別に決議しなくても、まあ、目次の合意でもいい。 目くばしでも凶暴になると言ってるわけですから、えー、LINE でもそれは凶暴がつながることになるわけですから、そういうことを労働組合で話したら、話しただけで、そしてじゃあこんな分案どうかななんて言って、準備行為っていうふうになればですね、あるいは ATM でお金を下ろすことも、二人で話して第三者に言うことも準備行為だと、過去の議事録で、えー、政府は あの言ってておおりりまます。す、えー。政府はそういうい説明をしておりますだとすると労働組合がそういうことをするあるいは夜通し団体交渉しようこれは逮捕監禁とかですねあるいは何かの強要罪になるとか言われかねないというふうに思っています公衆トイレに「反戦」という、えー、大きな文字を、えー、スプレーで書いたことが 最高裁判所で建造物損壊罪となったケースがあります。えー、だとするとこういうことをやろうとかですねあるいはチラシをこの感謝に、えー、戦争反対とのを入れようってしたことが、えー、これが建造物侵入罪とされたことがあります市民たちでいや戦争反対っていうことを書こうとかですねいや戦争反対っていうことをまさに ビラを入れようっていうふうに言ったことが、まさに話し合っただけで共謀罪が成立するということになります。ナチスドイツ下のミュンヘンでシロバラグループという大学生のグループたちが戦争反対というチラシを巻き、え、そして街の中に自由とか戦争反対って、まあ書いたことがですね、国家反逆罪として、当時、死刑判決を受けて。 大学生たちが処刑をされれていきます。それ実際配った、実際戦争反対って、自由って壁に書いたということが国家反逆罪とされたわけですえ。日本の最高裁で建造物損壊罪になったり、建造物侵入罪になったり、えー、いろいろしているわけですね。でもこれはやった行為が、やった行為が処罰をされたわけです。暴罪は まだやってない。共謀をして、例えば ATM からお金を下ろす。2人以上で、え2人で話したことを第三者に伝える。これで、既遂です。起水です。まだ何もやってない。でも、起水が成立をします。盗聴法について一言、話をします。今までは、犯罪が起きたことで、例えば、強姦をされた、強盗にあった、 お金が盗まれた被害を警察に届ける、実際被害が起きてから被害を届けるという、なんか、法益侵害が具体的に行なわなければだめだ、規水が犯罪処罰 の, 要件あの原則でした。ところが、凶暴の段階で犯罪が成立するとなれば、そういう凶暴をしている可能性がある、そしてそれが盗聴の対象になれば、 すままじい監視社会になります警察の捜査方法も変わっていくと思います。実際、被害が起きて、被害届が出されて、えー、そしてそれに対して警察が動く、今までそうだったのが、まだ何にも被害は起きていない、具体的なアクションは何も取られていない、凶暴だけで、なんか怪しいことを計画してるんじゃないかというふうに、ここに捜査が入る。捜査を180度、 変えてしまうのが、共謀罪です。共謀罪、みんな市民生活に関係してくる。だから、共謀罪はいりません。